平成30年10月17日、平成30年度阿蘇市戦没者追悼式が行われ、戦没者の方々へ追悼と恒久平和を祈りました。阿蘇市市立体育館で行われた追悼式は、戦没者の遺族や阿蘇市職員、阿蘇市議会議員などおよそ200人が参列して開かれました。まず、 戦没者の御霊に木刀が捧げられ、戦没者の冥福を祈りました。そして、阿蘇市英霊検証会会長の佐藤義之阿蘇市長が、戦没者の方々の御霊の安らかならんことをご記念申し上げますとともに、ご遺族の皆様方に弔意を表しますと式辞を述べました。続いて、阿蘇市遺族会連合会の 山部育三会長が、英霊の方々の志を引き継ぎ、さらなる国づくりに力を合わせ、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりますと、追悼の言葉を述べました。式では、公運動銀栄会麻生中央本部による献銀が行われ、参列者は、英霊が祀られた祭壇に花を手向けて、英霊御霊の冥福を祈っていました。 最後に、内野牧小学校の児童による平和への願いと題した作文が読み上げられ、戦没者追悼式は終了しました。